いつも動画を見ていただきましてありがとうございます旅する着物男子が欲しいんです今はですねホワイトイルミネーション 札幌をを見てきたたんんでですけどとんでもないしくじりを思い出しまし思出まる今晩この寒空の中北の大地の極寒のこの出すような寒さの中一晩過ごさなきゃいけない最悪の場合というわけで急いで今晩泊まるホテルを探したいと思います急なことでなんですけど予算はあまりないので2000円でなんとか2000円で頑張ってみますそれでは今回も旅の感動体験をちょっとバタバタですけど一緒に共有させてください はい、では今回の旅も始めていきましょう急いで見つけなくてはと言ってそばから一見見つけましたよ早速行ってみましょう<音声>そりゃそうですよね惨敗です 2000円冗談言ってるんですかって言われちゃいましたどうしよう本当着物男子なのにちょっと情けない限りなんですけどもピョピョしてる場合じゃないんでちょっとへこみましたけど次行きましょう次 2000円クラスの宿泊、一泊のバジェットっていうことになってくるとビジネスホテルクラスになってくると思うんですよ。だけどそんなに都合よくあるかなちょっとここもなんか見たことあるかもしれない。行ってみましょうか。 ダメでした。1泊少なくとも3個からだって。3500円からだそうです。困っちゃいましたよね。どうすればいいんだろう？本当に。そう言ってる間にどんどんどんどん佐々木の方面に向かって歩いてますけど、どういうやつか？ き っ,、ね、っと<笑>ああっあああ最悪の場合ネットカフェで探すとかそんなことになっちゃうんでしょうけどねあん。 <笑>来ちゃいましたよ北海道の北の歓楽街鈴木キに入っちゃいましたよあるところもなんかそういうお店ばっかりどこにあるんだ今日のお宿<笑>あるかな1泊できるとこないのかなうん寒さでも眼鏡が曇って曇って仕方がない見てくださいよこれ。 そうですよねこれ本当ト参っちゃったなどうしよう困ったな本当にまずいです旅する着物男子ススキので、ね、迷子になりましたなんて本当に迷子になった気分ですよこれいやーまずいななんかありましたけどね、うん おとぼけ何とかっていうおとぼけビーバーって書いてあるお休憩380円でも1時間21時から9時雑給3000円でもなんかどうなんだろう<笑>なんかどうなんだろうこれちょっと怪しすぎるな向こうにもなんかそれらしいのがありますけどこれってきっとあれですよね歌舞伎町でもよく見るようなブティックホテルって言うんでしたっけそんな感じの匂いがしますよ本当大変なとこ来ちゃったな そうじゃないですか当たっていくような場んで一回行ってみますか、はあ、ダメでした三千円からだそうです、はあ、どうしよう本当にどこに泊まったらいいんでしょうか自分で探せよって話でしょうけどね この時間になってくると逆に溶けた雪の方が怖いですよ札幌ほどではないけど雪が降るところで生まれ育ってるからだいぶそれに寒さが肌を刺すようになってきましたしどうしようかな本当に。 時間ぐらい歩きましたけどね見つからない早くしないと日付が変わってしまうもうクリスマスだっていうのになんで札幌でこんな迷子みたいなことになってるんだろうって情けないですよあんまりお腹すいたんでちょっと、うん、近くのコンビニね おにぎり買ってきましたこれを食べてもう少し頑張ってみますあまりちょっと自信がなくなってきたんですけどね やりましたよ、やりましたよあっ た, あ, ったあった、あった、ありました、ありました、なんかいろいろちょっと訳ありで、キャンセルになったかなんか知らないですけど、一<音声>室、空いてるそうです、やりましたよ、本当、いやー、これで本当に風邪ひかなくてすみますよ、ね、じゃあもう早速、行ってみたいと思います。はいといとうわけでね えー、今回の動画はどうだったでしょうか本当にあまさかまさかの危機一髪ありましたけどなんとかギリギリ本当に日付が変わる直前に、ね、ホテルが見つかってなんとか一晩過ごせそうですよかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします 最後まで見てくださってありがとうございました。